こんにちは、上輝です。今日から定期的にいろいろな本を書評していきたいと思います特に社会問題を改善してくれるための知識をくれる本そうしたものをどんどん紹介していきましょう今日取り上げるテーマはいじめです。本屋や図書館にもたくさんのいじめに関する本が並んでいますしかしそうしたいじめの本の中身というのは玉石混交特に玉すなわちいい本というものが少なくて つままりりり多ああるいいいいは頼りなな本ががという印象がありますそれはここ30年近く世界中でいじめに関する研究が行われてきたんですがそうした研究の蓄積というものを前提にしていない本があまりに多いからなんですね。今日はそうした中でいじめに関する科学科学的な根拠を踏まえたいじめに関する本というものを3冊紹介したいと思います。今日紹介する本に共通するテーマは「学校風土」です。 まず1冊目の本それはこちら学校を変えるいじめの科学世界中で書かれたいじめに関する論文のエッセンスそれを抽出して1冊にまとめた本がこちらにあります世界の学校の中でどういった教室がいじめが多いのかどういった教室がいじめが少ないのかえ子どもたちがいじめを止めてくれるようなあるいは先生に報告してくれるようなあるいは先生がちゃんと介入してくれるような そういった学校フードを作っている教室の特徴というものがこの本を読んでくるとわかります続いて紹介する本はこちらいじめを生む教室これは僕が書いた本なんですけれども先ほどの本と打って変わって日本に関して書かれた論文のデータばかりを集めた一冊になっていますでこちらの本もですね日本の中で学校フードによっていじめが増えたり減ったりする特にそうした学校フードが いじめ子どもたちに与えるストレスというものに着目をしています学校風土によっては例えば学校にいろいろゲームとか本とか持ち込んではいけないあるいは制服などが厳しいあるいは5分前行動あるいは食事つまり給食ですねそうしたものを残してはいけないなど厳しい校則が残っていたりする学校がたくさんあります実はそういった厳しい校則が残っている学校ほどいじめというのが多いんですね それはなぜか学校風土がストレスをたくさんもたらすことによって子どもたちに非行や不登校そしていじめといった一脱行動をもたららしやすす。いからなんですそうした学校の風土学校の雰囲気をどうすれば変えることができるのかそうしたのことをデータを交えてふんだんに紹介しているのがこちらの本ですさて最後の一冊がこちら「えー、オ r ル e スいじめ防止プログラム」 今まで紹介した本ではいじめがどんな教室で増えるのかどういった教室は減りやすいのかそうしたものを紹介してきましたがこちらの本はでは大人がどういうふうにいじめに対して介入すればいいのかそうしたものが盛り込まれている本ですこの「オルベスいじめプログラム」というのは世界中で取り組まれている実践なんですね1990年代頃に、まあ、世界中にどんどんどんどん広がっていって子供たちへの声のかけ方子供たちへの教育の仕方、 そうしたものの実践例というものが紹介されていますこうした科学的根拠にのっとった本を多くの人が手に取ってくれることでいじめ問題を少しでも解決できるような社会風土に変えていく学校風土に変えていくそうしたことが進めばいいなというふうに思っております以上、小木上知紀でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまた